遊ぶところは最高に遊んでしっかりやるところはしっかりと描くところ振り幅がやばい<音楽>、えー、一番ですね監督が影響を受けたアニメといえばもう物語シリーズですねどんなアニメが続けたらまず物語シリーズカメラオッケー音オッケー役者オッケーよーしスタートはいどうもみなさんこんにちは監督ラバロ監督です今回はですね大大大好きな物語シリーズを語っていきたいと思います 我慢しなきゃいけないのがそもそもおかしいんだよ痛い時は痛いでいいんだ無理だったかもしれない無茶だったかもしれないでも無駄つなかった僕は君顔でそう言った物語シリーズは語っていきたいと思いますただね これちゃんと叶ったら多分2、3時間ぐらいの動画になっちゃうんで、もうバシッとコンパクトにまとめていきたいと思います。物語シリーズ初めてしたのが、アニメのですね、パッケージ。こちらに敷かれて面白そうだなと思って手を伸ばしました。えそしたらなんとすごく良かった。今、まあ、自分自主映画もやってるんですけども、衝撃を受けましたね。その後で撮った作品、キャラクター設定、ストーリー展開とかがですね、もう本当にすごく影響を受けました。西尾維新信者と言っても過言ではないくらいです。一番ですね、監督が影響を受けたアニメといえばもう物語シリーズですね。どんなアニメ 好きって言ったらままず物語シリーズと言いますしかもですねまあ見て分かる通りはいもうかなりつい込んでます<音楽>まずこの物語シリーズは全5章から連なっております現在も連載中です二章維新という方がですねもうすごい側室でもうどんどんどんどん観光していくんですよ<音楽>物語シリーズは別にですねいろんなシリーズがたくさんあるんですけども え特に物語シリーズはボリュームがもうでかくてね、全部見てれないんじゃないかってぐらいたくさんあります。まあ、とにかくですね、西尾維新という方はですね、言葉遊び、まあ、セリフの掛け合いだったり、メタ要素、パロディーとかもたくさん詰まっててね、なんかキャラクターの掛け合いがとにかく最高にいい。話の流れとしましてはですね、カイというものがいまして、それに関わる少女たちを救っていく話。で、この物語のシリーズなんですが、荒垣子読みというですね、高校生が主人公です。高校生といっても、この作品ですね、大学生編と高校生編とかもあるんで、時系列 結構動くんですっごい過去の話タイムリープをする話だったり教室に閉じ込められてしまう話だったり、まあ、それぞれねすごく深くてこれが物語の力だなと思いましたメディアミックスできないって二尾維新が言ってたんですけど も, もう今現在、まあ、後ろ見て分かるとおりですけメディアミックスしまくりですゲーム化 えー、パチスラパチンコ劇場アニメそれからイベントコミカライズとか も, もうたくさんねされてますねえちなみに漫画はですね天井天下エアギアの大暮れレイドさんが今現在連載中となっておりますはい ではここからですね、物語シリーズの個人的に感じた魅力を伝えていきたいと思います。えまずなんといってもキャラクター、これです。え監督自身もですね、この西尾医師の物語シリーズを見てから、キャラクターの重要性、なぜこの作品を描くにあたって、この登場人物が選ばれたのかというですね、がっちりしっかりと土台があるんですよ。ね、このキャラクターがいなければ物語が進まないぐらい、それくらいのちゃんとしたしっかりした構成、枠組みが作られております。あとですね、ギャグ要素ですね、ハロディーとかも結構たくさん使ってんですよ。もう本水と関係 要素が結構入っていくんですよねあれこの物語何の話だっけっていうの結構あるんですけども本筋はでですすねもうしっっかりテーマが備わてるんですよここが西尾維新のまだすごいところなんですよ遊ぶところは最高に遊んでしっかりやるところはしっかりと描くところ振り幅がやばい え続いてですね、アニメ版なんですけども、話によっては2、3人しか出てこない。でも、30分間が持つんですよ。セリフの掛け合いですね。声優さん、すごい喋ってます。独白も含めると、ノンストップで喋ってると言っても過言ではないぐらいなボリュームです。それからですね、DVD、ブルーレイのパッケージにですね、音声解説というものが収録されております。音声解説でまあ、声を担当した声優さんが、その作品を見て、ああ、こんなエピソードあったなっていう話をするかと思うのですが、この物語のシリーズは、登場人物の作中のキャラクターが、 がその作品を見てあーだこだ喋りますその掛け合いいですすすね全部西尾維新が書ておりますすごいよ大体2人で話すんですけどもちゃんと掛け合いがされていてキャラクターが生きてるんですよキャラクター西尾維新の作品愛がたまらないこれくらいね作者っていうのは自分が生み出したキャラクターを愛すべきですねと本当に思いました。 特に厳選してこのエピソードがいいっていうのはですね、物語シリーズの猫の白かなヒロインの一人である、羽川翼というですね、超優等生の女子高校生がいるんですけども、実はね、荒木くんのことが好きで告白するんですけども、まぁ、あ、振られちゃうっていう話なんですよ。まあ、これだけ聞けば普通の話なんですけども、 これまで描いてきたバックボーン背景があると、もうここはすごく胸が締め付けられました。もう見てください。あとですね、戦国なでこというですね、中学生かなみんなには隠してるけど漫画家を目指してるんですよ。その中学生の女の子と詐欺師ですね、その女の子を救う話。 まあ、これはですね荒木好みが深く関わっては来ないんですけどもこの作品もですねお金とか夢とか、ね、そういったところでドシンとああそうだよなって思いました。もう見てください というわけで今回は 大, 体 大, 体 大, 体 大, 体大好きな物語シリーズを語らせていただきましたぜひ見てくださいこの監督ラボのですね演出もですねアニメ版の物語シリーズかなり影響を受けてると思いますはいというわけでですね今後も監督ラボをよろしくお願いいたしますはいこのチャンネルではですねこういったその大好きな作品を紹介したり商品レビューガジェットレビューなんかをやっておりましたのでもし興味がある方はですねぜひご覧くださいチャンネル登録してくれたらありがたいですというわけで監督ラボの監督でしたまた次の動画で会いましょう力が強くて意味なんかねえよ 本物に必要なののは意志強さだ世界といえども物語くらいなら誰だって傾けられるだろう、えーまあ、原作がまず高校でこれもま だ, まだ 全, 全部じゃないんですけども物語シリーズの小説、まあ、アニメ、まあ、これもまだ全然